どうもみなさんこんにちはもちもち星から来たもちこですこの動画はラジオ形式となっておりますのでもしよろしければ目を閉じていろいろと想像しながらお聞きください今日は前回の続き欲についてお話ししていきたいと思います欲ってダメなものって思い込んでるんじゃないかってお話をしたと思うんですけどそのあたりを詳しくお話しします えー、と、まず「欲」って聞くとあれも欲しいこれも欲しいみんなみんな全部欲しいこういうイメージかと思いますがいかがですかその欲と今からもちこが話す欲は違う種類の欲だし持ってていいものです。持ってていい欲と皆さんも思ってる持っててダメな欲。その見分け方は、 案外簡単なんです。まず地球人の皆さん寝なくて生きていけますか食べなくて生きていけますか答えは無理ですよね。これは睡眠欲食欲といって立派に「欲」とつくものです。でもないと生きていけないんだものこれ ダメな欲違いますよね。これは立派に必要な欲です。じゃあ、皆さんが思ってるダメな欲との違いって何でしょう答えは、ほどほどにできない、もっともっとになる欲です。これを、食べ物を食べるお話でご説明します。先ほどもちこは、 食べ物を食べる欲は、生きていくために必要な立派な欲だとご説明しました。じゃあ、食べることは、いい欲なんだねって、必要以上にたくさん食べたとします。その結果ってどうなるでしょうとっても太ってしまうと思いませんかよく地球のテレビでやってますよね。太りすぎた人が、 歩くのも大変で体も重くて自分の体型に困っている姿あれってもっともっとって食べ過ぎてしまった結果ですあれ食欲っていう必要な欲がダメな欲に早変わりしましたこれって何ででしょう答えは自分にとって必要な分以上の。 もっともっとってなったからなんです。だからね、自分にとって必要な分以上を欲しがらなければ、それはダメな欲になりません。なんとなーく、いい欲とダメな欲の見分け方わかりましたなんでもね、過ぎなきゃいいんです、過ぎなきゃ。本日も聞いてくださってありがとうございました。 よろしければ是非チャンネル登録よろしくお願いします。